JR 九州が運行する豪華寝台列車七つ星イン九州がこの春から新しいコースでの運行を始め平成30年3月28日熊本地震以来およそ2年ぶりに阿蘇に帰ってきました JR 九州のクルーズトレイン七つ星イン九州は2年前に発生した熊本地震で放飛船の比後大津 阿阿蘇蘇駅間が普通となり、これれままででは阿蘇を訪れていませんでした JR 九州では1泊2日と2泊3日の2コースで七つ星を新たに運行することになりこのうち3泊4日のルートに阿蘇が含まれ熊本地震以来初めて阿蘇市の阿蘇駅にやってきました。 乗客28人を乗せた7両編成の列車は、この日未明、2年ぶりに阿蘇駅に到着しました。そして午前10時、YMCA 黒川保育園の園児100人らが見送る中、七つ星は汽笛を鳴らして発車、大分方面へと向かいました。JR 九州の話では、3泊4日のコースは9月まで予約は終了しており、 料金は2人利用で最高190万円ということです。かっこよかった